と、この辺りが詳しく書いてそうかな青木亮現都知事42歳やっぱり年も若と同じだそう焦んないでよただの他人の空にかもよえー、っと二十歳を過ぎて引きこもりだった青木はある時一年発起してアメリカへ政治経済を勉強する傍ら 名優となった小笠原はじめと共にハーバードを卒業後帰国その年ブリーチジャパンを設立か小笠原もその頃はまともな人間だったのかなまあ連中昔から主張だけは正論だったぜ若者が世のグレーゾーンに切り込んでく様が瞬、ま、く間に全国で支持を集めたんだよな 青木量もテレビや雑誌にバンバン出て一躍知名度を上げたコメンテーターなんかもやってたぜんでその後はブリーチジャパンを小笠原に任せて政治の世界へ2年前都知事になった時の得票数はまあまあでも今の支持率を 80% 声政治家としてゃ敵なし状態だなぁ、まあ それより青木亮が実は荒川雅人だって情報とかどっかに書いてないのかパッと見る限り見当たらないわやっぱ他人の空似じゃないいやそう決めつけんのははいむしろ都知事が荒川雅人だとすりゃ筋が通ってくることもあるえどういうこと 青木亮は都知事として2年前に一気に支持率を上げたその理由はカムロ町三 k 作戦で東上界を壊滅させたからだヤクザを町から一掃する作戦よねああそして作戦が終わった時あそこのトップや幹部衆はほとんど失踪って形で町から消えてたらしい失踪まあ失踪というよりは 現実は慌ててて逃げ出したって感じだろう作戦が実行されてた最中警視庁じゃ誰をどの罪で捕まえてやろうかって秒読みの段階だったらしい産経作戦としてこつけりゃ東条会関係者全員防体法だの何なんだのでいくらでもしょっぴけたはずだからなってわけで東条会の幹部衆も捕まる前に高飛びしたってわけよなるほどそこまで追い詰められてたのか だがそこまで登場会を追い詰めたのは産経作戦が優秀だったというよりも登場会組織の内部情報が警視庁にダダ漏れだったってことだでその情報を流していたのは荒川組組長荒川真澄だった可能性が高い<笑><笑>じゃあその組長が知事とグルだったってことはあ春日の指摘どおり 知事が荒川雅人だとすりゃ荒川にとっちゃ実の息子ってことだろうフ<笑>グルどころの話じゃねえ春がこれで荒川が登場会を裏切った理由にも説明がついたな荒川は登場会から知事になった息子にくら替えしたんだおやつさんはそんな人じゃねえかもなだが俺の推理は 曲がりなりにも筋は通ってると思うぞ荒川だって極道である前に人間であり父親だ血のつながった息子のためなら自らの立場を顧みず肩入れするのもおかしくはない<笑>若が都知事なら どうやって自分の素性を変えられたんだ戸籍を買ったのかもな。戸籍を変えるの架空の人間を作り出すことは難しいことじゃない。加工した写真を作り、偽名をつけ戸籍キ本だって偽造すれば い, い、いほんの少しの間ならそれでごまかし通せるだろう。でもちょっとでも深く調べられたらすぐにボロが出るもんだ。だよね。実際には全部嘘なんだもんね。そういうことだ。 でも実際に存在する戸籍ごとを奪っちまえばその嘘も現実にすり替えることができる多分本物の青木亮って引きこもりは実在したはずだその戸籍をサ人が金で買い取ったか奪ったかして成り済ましたでも他人の戸籍を乗っ取るってそんな簡単にできるの簡単とは言ってねだが裏社会とパイプを持つ人間なら。 あとは金で解決できるだろう春日若には荒川組の力がある金もある確かにやれるかもなでもなんでわざわざそんなことをマサトはヤクザの息子って素性をよほど隠したかったんじゃねえのか本当の素性のままじゃ今の活動はできねえだろう1番 そののさんんが死んだっていうのは誰から中学の時の先輩から聞かされたんだついこの間カムロ町で荒川組がわざとデマを流したのかもなマサ人の成りすましを成立させるためにまたその写真 何どうしたの若は生まれてすぐの事故で歩けなかったけどこの土事は車椅子じゃねええどうしてだろう戸籍は超えてもそれはさすがに青木亮はアメリカに留学してたんだったな手術を受けたんじゃないのかでも医者もサジを投げてたんだそりゃ日本での話だろう アメリカなら日本じゃ未認可の手術やらを受けることもできるからなはこの偉そうな制服はうん警視総監だそいつが堀の内重労だよ足立さんの因縁の人に<笑>こいつどっかで見た気がするん それも俺が無所に入る前にだあれは確かそうだ和若にお供していたキャバクラであったんだ和若が入れ込んでた女が裏では堀の内に惚れてたそれで和かはメンツをがっつり潰されてい いや、知事と警視総監はかつての恋がたきだったってわけがふん、<笑>こん時お互いどのつら下げて顔を合わせてたんだろうなでも一番が覚えてるくらいだからお互いに覚えてるんじゃない何なんだろうね<笑>なんか急にカムロ町が身近な感じになってきたな。 頭がががこんがらがってきたぜまああんまりこんつめんな今日はもう休もうや俺はもうくたくただぜそういえばマブチが言ってたよね明日オウミの兵隊が乗り込んでくるとかでも何しに来るっていうの考えたって答えは出ねえよだから休もうっつってんだそれもそうだな よし帰って寝るかいや帰る必要はねえさえマスター前に頼んだ二階の部屋の件だけどよああもう片付いてる使って構わねえぞへへへありがとうよ二階の部屋 ね、え実はこの店2階に空き部屋があってよ物置になってたんだがそこを俺らのアジトとして使わせてくれねえかって頼んでたんだお前の家も風情があっていいんだがさすがにこの人数で寝泊まりするには手狭だしなここなら人数が増えても多少は大丈夫だし酒を飲んで眠くなってもすぐ寝れるなあ<笑>いいアイデアだろそりゃ 俺らはありがたいいいいけどよいいのかいマスターもともと使ってない部屋だからな別に構わねえよそれにそれに詳しくは知らねえがおめえらこの町の連中のために戦ってくれてんだろそんな勇者さんご一行にボロ部屋一つ貸せねえほどほらは落ちぶれちゃいねえよマスター ありがとう。じゃあ遠慮なく使わせてもらうぜ。お。<笑>でもよ。さっきのセリフはちょっと臭すぎじゃねえか。<笑><笑>うるせえ、おちょこるならもう重ねぞ。<笑> Giotto! てめえ、バーバア本当に店壊されてもいいんだなあだから、好きにしなって言ってんだろうなあ、婆さん。あんたの店ぶっ壊したってよ俺だってなあもとこねえんだ春日はどこなんだ町の者はみんなあんたが知ってると言ってんだぜ<笑>じゃあ、みんなは死ねって言ったら あんた、死ぬのかいそれが返事かクソババア う, わっうっとすんどめにするつもりだったんだけど当たっちまったわ手元が狂った悪い悪い俺の質問 答える気になったかばあさ ん,、うんんうん、もう一丁行けや手もモとくるっちまわねえように気をつけろよ<笑><へえ><笑><笑> 来やがったな春日<笑>ばっかすがバカだね何で来たんだい来るなって言われると来たくなっちゃうタチなんでねハ<笑>の子さん大丈夫かい別にあたしゃあんたをかばってやろうとか。 そういうんじゃなかったんだからね分かってるよ浜子さんはただこいつらのものの聞き方が気に食わなかっただけだろ<笑>ああやっぱりあんたは分かってくれてるねあとは任せてくれるかい<笑>ああ任せてやるよ 待て道を開けな、ドサ品。もう星野会長からお許しは出たのか、トツカ<笑>そんなもんはいらねえんだよもうあのジジイに愛想が尽きた 偉人町の三すくみは茶番だった俺らには絶対不可侵が鉄棒を着てだがトップ同士は仲良くこっそり偽達で稼いでやがった誰からそのことをブリーチジャパンの連中だ街中に触れ回ってるおかげで俺らはいい笑い者だラオマーがうちの若い者ハの巣にした件も 親父は丸く収めちまう気だ。勝ち込んでったうちの頭も今じゃ蝶の店で大事に扱われてるとさバカバカしてやってらんねえだろこいつらみんなそう思ってるだからこの俺を担ぎ出したんだ俺の他にもまたいるぜ本部内ですら反星野の声は上がってるからななるほどで みこしにががれた男が最初にやることが俺なんかを探すことがああ探し出してバラして海にぶちまけるそれが俺の第一ステップだええ、でもしそれが終わったらどうすんの、うん、その後偽札ビジネスもそっくりこの俺がいただいてやる偉人帳の全てを 俺がいただくんだ邪魔者には消えてもらう<笑>くっプ あ, <笑>あんたの器じゃ清流会は取れねえよお山の大将は要素でやんな。 少なくとも二度と浜子さんの前に面出すんじゃねえぞそん時は巣巻きにして川に放り込む俺は言ったことは必ずやるぞ<笑>返事は<笑>わ分かった 俺たちはブリーチジャパンを見誤ってたあいつらのバッグには近江連合がついてる最初から偉人さんを内側から崩すのが奴らの狙いだったお前らもそれでラオマーに利用されたんだみたいだねあれもう知ってたのなんだよお礼の一つくらい言ってもらえると思ってたのに。 悪<笑> い, いなじゃあもう俺からの情報は必要ないかな一応聞くよなんかあんのか今ブリーチジャパンのデモ隊がコミジューに向かってる1000人規模くらいかなえ部下の報告じゃその大半はオウミの兵隊たちみたいだね<笑>なんだって 要するに見た目は仇のデモ隊だけど中身はヤクザが勝ち込んできたってかった。連中の狙いは偽札の製造現場つまり肉の壁の心臓部だよオウミが偉人さんの偽札を暴こうとしてる偽札作りの剣を知ってるブリーチジャパンからの指示だね。じゃオウミは単なる兵隊でしょ の壁をぶっ潰す気かだろうねでさあそこで相談なんだけどさすが君コミジロを手助けに行ってあげてくんないなんで俺らはあんたらで動けよそうしたいけどハンピン・リューマンは今クーデターの真っ最中でねクーデターマブチのやつが偽札の件で下の連中煽ってやがるんだよたかん。 マブチがクーデターを煽ってるそう偉人さんは見せかけだの上の連中だけで偽札でいい思いしてるだろうあちこちで吹いて回っててさおかげで俺への造反者が続出清流会でも同じことが起きてんじゃないだから今コミジルまで手が回んねんだよねなるほどねだから頼むよお願いお願いって でもお願い聞いてくれたらさ偉人さんも難破君のことはもう忘れるからあ適当なこと言うなよマジだよ俺が責任持って働きかけてあげるからいい条件でしょまあなでもこっちの条件はかなり重すぎなんじゃねじゃあ OK だねああ悪いもうのんびり話せなくなってきた あと一つだけ知らせとくブェイジジャパンでデモの指揮とってんのは代表の小笠原ってやつなちっ切れちまったコミジュルの手助けをしろとさコミジュルの手助けその代わりナンバーは見逃してもらえるだろうああおまけにデモ隊の指揮は小笠原なんだと そうなると、あいつに話が聞きたいわよねああ、クメニア、聞きていことが山ほどあるんだ ことやっとるあよう出てこんけ そう。 Hmm?、Okay. がいこのボジャータム やべえさっき組めといたやろうかこいつらネズミやで捕まえれおい聞こえんのかとりあえずここは逃げたほうがよくない同感だ逃がすかいここで死ぬよ踊れろやる気だとチームにやってやるぜ<笑> 死ぬ気で何おもろいことやっとるんや。あホおんたらやろう、いきなり敵球振り回してくっかよ。死んだと思った。カズが、あいつはオーミのカシラホサだ。カシラホサ石尾田レイジって名前だ。見覚えねえかいや、どうかな あのランクの人間ならカムロ町の幹部会にも必ずいるはずだぜつまりお前が撃たれた現場にもああ何や見覚えあるのそこのもじゃもじゃ頭、はあ、思い出したわわれカムロ町で大工に撃たれとったやつやな っだったらなんだそれがどないしてここにおるんや聞きてえか涙もんの苦労話だぜハンカチ用意しとけ、はあそんなええ話なんかあ話し合ってくれんのかアホ<笑>かあの世で勝手に抜かしとれよっしゃう こまクショー<笑>まだ動くのかトライしたポンもっと決まって動かんか しゃんこやなご愁傷さんせやけど女はちっともったいないことしたのタイプやったのに<笑>なんや動かへんやないか 一旦仕切り直したいお前がタイプだとよ変なのばっかに好かれるよなうるさいでもマジでへこむわおいどないなったんややつらは潰されたんかはよ確認にせえや う、wow. あ い, い あの俺ら飯を食いにしたんじゃなくて。は Oh. えっ 分かったあんたがそうしろというのなら我々は従うああこの状況で残された選択肢はもう多くはないだろう孫妃荻窪豊は何と手を貸してもらえるか春日近江連合の兵隊がここへ来るまで約2分だが偽札作りの痕跡を燃やすのには もう少し時間がかかる偽札作りの痕跡を燃やす偉人町の偽札事業はもはやこれまで荻窪がそう即断したよ近江連合が随分な手間と時間をかけて肉の壁へ照準を合わせていたのに気づけなかったのが原因だ全ては我々の手落ちと言わざるを得ん<笑>ただし偽札事業をやめるにせよ 偽札と荻窪豊かとのつながりだけはすべて闇に葬らねばならぬそのためにすべてを燃やすこれは私の判断だ半純義お前が火付けの指揮を取る孫悲火を使えば監視システムも機能しなくなります我々の住みもなくなる唯一の居場所をなくすことになりますここにいる者たち全員がああ すべて承知の上で<笑>出過ぎた口を聞きましたお優勝。いやあひばゆうもうちょりたかじわしがろったさどらおぎくぼを救うために全部廃にしまうのか自分たちを捨て駒にして快適とまではいかないが。 大窪だけが我々の居場所を真剣に案じそして実際にそれを作ってくれただから荻窪には感謝の念しかない我々は彼の捨て駒になるためではなく彼への長年の恩義を返すためにすべきことをするだけだそれって平たくいや放火だぞ俺たちにもそれを手伝っていやお前たちには近江の兵隊をここで食い止めてほしい 追い返とまでは言わんただここを焼き払うだけの時間を稼いでほしいんだでもよ頼む力を貸してくれ孫妃頭をお上げくださいしょうがないわね頭上げてよ私 正直言うと前からあなたがいけすかなかったし荻窪を助ける義理もないでもプライド高いいい女が頭下げるなんてよっぽどのことよ<笑>この人が言ってる恩義を返すって気持ちは口だけじゃない本物だよわかるでしょ <笑>そうだよなすまね男は女の気持ちってのに鈍くってよいや俺は最初から伝わってたけどな片付けない礼を言うじゃあやるよサイコさんうんありがとう。 オーナーおっ何やおどれら鉄球の下敷きになったんやないんか残念だったなまたいつでも相手になってやるよ せやけど考えたら妙な話やなあ。そもそも踊れは何で生きとるんや荒川の大行に打たれたやろがお前に話す必要はねえ。大行が踊れを打った後そこで一度間違いなく死んどったはずやろ。<笑>間違いなく言い切れんのかお 死体は組の門に始末させたと聞いとったからのま<笑>あ、ええ、なんで我が生きとるんかあの人に今度よう聞かんとわかんな。<笑>おかさまらさん印刷機はあの奥です<笑>こいつら証拠を燃やす気だ石を出さうどーりでコミジョルの門があんまおらんかったわけや 総出で火つけとったんかいそこどけ一番お前何やってんだ偽札の証拠が消えちまう俺らはここをどかねえよナンバーリエが損失と戦略しちまったんだなんだとここを燃やすまでの時間を稼ぐって約束しちまったでもなおめえのためでもあるんだ てめ一番早く止めさせろこの死にぞくらいがぶっ殺され邪魔するんじゃないここで仮装にしたるわうっこっておきだ、うん クソクソやべえぞ逃げるで<笑>おおい待てお前ら<笑>ボケがまだ終わっとらんやろが。 せっかくここまでいらしたんだもう少しおもてなしをさせてください小笠原さん。 全部闇に葬られたわけだ異人長の偽札も俺の弟のことも<笑>最後の最後でお前らに裏切られた弟さんを追うための情報が消えちまったことは申し訳ないと思ってるでも俺らお前を救いたくて うるせえ何ばいい仲間を持ってるな仲間なんかじゃねえどうやらお前は誤解をしているお前は弟の消息が知りたいんだなえあいつはたった一人で偉人町の偽札の核心にまで迫ってきただが その情報を手に入れることは万死に値するしかし私は彼の高い調査能力は無駄にするのは惜しいと考えたなんとか仲間にしたいとさえじゃあ今は我々の地下の居住区にいるもちろん軟禁状態ではあるがそうだ、ね、はい元気にしておられます マジか何で教えてくれなかったんだそりゃ無理か当初から難波さんは我々の監視対象者であり偽札の事実を知って失踪して以来偉人さんからは追われる身お教えするわけにはまいりませんでしたまあそうだよねこの事実が手に入れられたのに我々に手を貸し 何より難ー、お前のために命をかけてくれた仲間のおかげだということを忘れるなおい難ーでもこの目で見るまでは信じられねえじゃあなおさら早くここを出ようぜ死んじまったらそれこそ水の泡だ 場所なんだと思ってるんだあまり長居するつもりはありませんただ人をさらってきて置いとける場所が他に思いつかなかったんで<笑>だからってここを選ぶこともないだろうにすんませんまさか こ, いつをここで拷問する気なのかそんなことは許さんぞでもこいつはブリーチ ジ, ジャパンの代表で一人中に近江連合を引き込んできたんですこいつのおかげで肉の壁はもう崩壊寸前なんすよそうなのかだとしたら。 このままおとなしく解放してやろうって気もうせるでしょう。<笑>確かにそうだな<笑><笑>ただし今夜だけだええありがとうございますあんたにはいろいろと聞きてえことがあるんだ らよ朝まで時間はたっぷりある。